こんにちは、さまざまなテーマについて話していくチキズトーク今日も高速の問題についいいいてて考えていきたいと思います私は現在38歳なんですけれども今の小中高さまざまな若者たちの置かれている高速の実態そういったものを調べていて驚いたことがあります。 実は私が小学生ぐらいだった1980年代というのは管理教育が厳しい時代とい う, うに言われていたんですねその時は例えば女の子はおかっぱ男の子は丸坊主そうしたような髪型を強制されるようなそうしたような時代だったんですでその頃からいろいろ裁判なども起きまして現在に至るまで拘束 だだんだん改善してるのかなというふうに思っていたんですけれども調べてみたらまあびっくりむしろ私たちが小学校中学校高校生だった時代よりも今の10代の方が拘束が厳しくなってるんですね例えばこういった本「ブラック拘束」というタイトルの本を私書きましてこの中で行ったさまざまな調査のデータというものを紹介していますいくつか紹介しましょうか例えば30代の私と10代の皆さん そその高速についてて比べてみます、ね、そうしますすねうしと例えば私の頃スカートの長さが決められている 27.5% だったんですところが現在の10代はスカートの長さが決められている 48.1% 増えてるんですねそれから髪型が細かく指定されているそれが30代の時ですと 9.5% それが現在の10代ですと 16.5% ということになるんですね 髪型が細かく指導されているこのような髪型にしなさいというようないろんな指定もありますあるいは細かな髪型を禁止するというものもありますね例えば整髪病の禁止あるいはツーブロック禁止あるいは女の子だったら触覚禁止あるいはポニーテール禁止などなどいろいろな拘束というものがありますそうした拘束がさらに厳しくなっているということがわかるんですね他にもですねチャイムの前に着席をする 5分前行動こうした校則は30代の私が学生だった頃は 10% ししか経験していませんでしたでも今の10代というのはこのチャイム前着席 26.6% ということになってるんですねチャイムって今から授業だよっていうことを知らせてくれるものだからチャイムが鳴ったら着席でいいと思うんですよでもチャイムの前着席ということはおそろそろチャイム鳴りそうだなっていうことで時計をしばしば見なくてはいけない。 たった10分間や5分間の休憩の間に、パッとトイレ行って、パッと用意して、で、座る。これは休み時間ではないですよね。準備時間です。そうすると、子供たちというのは、休む時間がない。ある種の過労状況に追い込まれてしまうわけですよね。拘速が過労を助長している。こういった点も見ていかなくてはいけないと思います。それからですね、眉毛を剃ってはいけない。今はもう眉毛の手入れをするというのは、一つのおしゃれの、 方法ですよね髪型を整えると同じように眉毛を整えるそれが私30代が経験したこの眉剃り禁止これはですね 6.2% だったんです今の10代が経験した割合は 26.6% もう何倍にもなっているんですねそれからもう一つ下着の色が決められているという割合これがですね30代の経験でいうと 1.4% だったわけですそれが現在の10代になるとですね 11.4% にまで跳ね上がるということになるわけですねだいたい8倍近くにまで伸びるということになっているんですねこうしたように昔と比べて今の方が高速がどんどんどんどん厳しくなっているでもその厳しさによってどんないいことがあるのそうしたことが丁寧に説明されているかというと説明を受けたことがなくとにかく中学生らしくないから高校生らしくないからそうした理由で禁止されたという方もとても多いですねその高速に合理的な理由はあるのか根拠はあるのか